うわ<笑><笑> います治療を開っしますはな無してのはゃ<笑> のはー覚悟してくださいね。 ありがとうございます。リンク。 時間ですげ<笑>えー 気は逃さないい恨みけど覚悟しまが耐えてる間に攻撃して恨みはないけど覚悟して悔れい ごめんどうしたドアをかけるね V 滴しまい逆転のハーですはないけどして私の怒りの弾丸を。 くらえわーうう適当で勝っちゃったな。 お待ちして。